じゃただいまエイトオーバーですり入れています<笑>ただ気は抜かないとこそそうナイス来たしましまより奥のバンカーに頭残して右肩引く右肩もうちょっと引ける右肩をもっとこっちにうんうんそれでスクエアって感じよ うん。 ちょっと右側にやるよ、こちゃんの子ちゃんあれこれはこれは多分、向こうの人じゃないかな あ, あ, あれやったらあっち乗ってきるぞうん、大丈夫いいのいいオッケー。顔上げないようにねこういう時顔が上がりやすいから ボールは浮くから顔を上げないおいいよ右に乗ったよナイスー あーパ ー, ターのこロロロロ、ねねうん、れが強いね。 これして欲しかった、ね、やで こ, こちゃん、ただいまここにホール。 頑張るよ、まあ、ここはちょっとパーとかねいきたいですパーボギーで行きた い, たい、ね、ここをなんとか1対1でパーで行けたら最高 おちょっとちょっとまあまあまあ、ね、<笑>まあまあ、まあまあ、でもミ ス, ミスじゃないミスじゃない、うん、悪くない。悪くない悪くない<笑> 島だな。ゆっこちゃん、さっきボギーだったから、うん、余裕っすよ。まだ。<笑>ただ気は抜かないとこ。 ミキスプリンクラーを突き抜けていこう。ほ、ね、う<音声>そう、ナイス<音声>完璧。 <笑>ナイスイエーイ<笑>右だよ残りはね 130, 130届かないけど安全に安全にね自信のあるクラブでいきましょう右は広いですよ 内緒。届く。いいね、届け。ああ、惜しい、でもでも。ナイス完璧。<笑>いいね。入れるよ。よナイスクラブ選択。パターのようにね、低く低く。で 左飛んでででたたたけど、でもでも距距離離はバッチリナイスおー距離バッチリー今入強強気に来た、ね、<笑>強気にったねよよ気にたねねすごいボールを追いかけたね顔で。<笑><笑> では結果を見てみましょう。<笑>おお、やっぱり46だ。96でした。シレット最後サボったの75だ。<笑>すごい。75。お疲れ様でした。ゆこちゃんお疲れ様でしたあ。ありがとうございました。どうでしたか今日は。いや。 いっぱいなんか習得できたものがありますね全然100切れるじゃんって思った正直全然ショットもいいしあとアプローチとパターが磨けば80代もすぐそこまでではないかと、うん、おーおーめっちゃ嬉しい<笑><笑>でもアプローチとパターが本当に重要だなっていう う, んうんうん、今日感じましたね多分今日ね何パットかな 30後半ぐらいかな、うんうん、でも今日の感じ30後半だからまだまだ全然伸びしろはどうでしたか、うん、でも広くて、うんうん、なんかドライバーショットも伸び伸び打てるボールが多かったななのにちょっと右とか行っちゃうとなんか切ない。切<笑> 右とか言っちゃうと切な い, い、ね。そうね、後半ね、ちょっとね、右に行く傾向が多かったね。うんうん、広いのにな。いやいや、大丈夫です。ゃ<笑>じゃあ、また次回。はい。百切り。はい。いや、もう九十切り目指してね。やりたい、やりたい。<笑>やりましょう。初の八十代。ベスト更新したいよね。はい、年内にね。しよし。 頑張りましょうまた次回、はい、ありがとうございまし た, ました<笑>最後までご視聴いただきありがとうございました他の動画が気になる方は左の動画をタップチャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてくださいコメントと高評価もよろしくお願いします